これからいっぱい仲よくしましょうね岸さん。 これまで私、キッシしさんたちにひどいことをたくさんしちゃいましただからその分、私にどんなことしてもいいんですよシしさん<音声>いろいろありましたけど。 もう騎士さんたちに嫌がらせしようなんて思ってないですよだから反省の仕方教えてもらえると嬉しいな 私、お友達作るのって得意なんですよ。洗脳魔法で、えいってすれば、みんな素直ないい子になってくれますし。その代わり、お友達を作るの下手なんですよね。ちょっと前まで、そういう環境じゃなかったですし。でも私、 諦めめないって決めましただからまずは騎士さんお友達から始めてもらっていいですかもちろんもっと先から始めてもいいですよ。 結局、最後はみんな死んで壊れちゃうのにどうして夢を持ったり誰かを好きになったりするんでしょうね私にもいつかわかるかな<笑> 岸さんって何があっても絶対諦めなくって人生諦めちゃってるぜの私としてはすっごい憧れちゃうんですよね岸さんのことを。 ライクじゃなくてラブになりたいんですだってだってそれであなたに振られたらいっぱい傷つきそうじゃないですか私人を好きになるって。 不思議ですよねー。楽しいことや嬉しいこともいっぱいあるけど、その分辛いことや傷つくこともいっぱいあって、自分じゃ止められない壊れたジェットコースターに乗ってるみたいで。<笑>私、思った以上にハマってるみたいです。<笑> この思いがどう終わるのか、全然わかりませんけど、それもまた破滅的っていうか、ドキドキしちゃいます。騎士さん、大好きですよ。ギゅっ 命中率もアップ、かも。あなたのハートも蜂の巣です。うーん、もっと岸さんと。 二人きりになりたいんですよね。駆け落ちとかしちゃいますなんて。岸さんってとっても優しいですよね。でもでも、私には優しくしなくていいですよ。岸さん、お出かけしましょう。場所は、 どこでもいいですよ。騎士さんと一緒なら。騎士さんは人気者ですよね。こんな人を好きになって、そして思いが叶わなかったら、どれだけ傷つくんでしょうね。過去のこと責めちゃっていいですよ。やったことは変わりませんし、恨まれても仕方ないです。 キシさんがピンチの時は言ってくださいね。ラブテレポーテーションで駆けつけちゃいますから。誰かを好きになるのってこんなに不思議なんですね。まるで私が違う私になっちゃうみたいです。ドルルナダーンガトリングって最高ですね。 狙うの下手でも関係ないですし、たくさん壊せて、快感、です。ペンポコリン、ゴーゴーえ中の人もう、そんなの、いるわけないじゃないですか。ライクからラブになるには、キュンが大切ですから。 だからもっともーっとキュンな展開希望です頑張りましょうお楽しみタイムですせーのドルルルーからの<笑>